傷がつかないように注意してください、うん、テントに張ってあるロープは絶対に破、えー、いたりこれ<笑>なんて読むの跨<笑>、ま、いだり跨<笑>いだり大丈夫ですか<笑>またいり<笑>ラジバンダリ緩めたりしないでください<笑>、えー、強い雨や強風などの、えー、緊急時はキャンプ場のスタッフのシーに従ってください、はい、以上、はい、みん分かったかはい、はい長はいはい、かということで飲み物は ビールは一人いっぱいまでや<笑>やだ<ー><笑>やだ無<ー><笑>無理か無 理, 無 理, 無理<笑>のえそうな の, 下 の, な の, 下の名前え名字名字名字 日本の人ともとっても仲が良かったです。同じ、日本で同じ立場の人とも割と、うててそうそう、ゴルフとかしてた。あ, あれ誰だっけあれどの、ドナルドっていうのかそう彼はドナルドです。すごい、出てこないんだけど。顔は出てきてます、ね。顔出てきてる。それだよ<笑><笑>あ、それでそれやつなのか。あー<笑>来たあー ドナルド・トランプいやプどれだけかかるのドナルドかよいしょ硬い硬そう もう素晴らしいキャンプっぽいあ、花火だね花 火, 花火なってるやばえ、ウソを見た い, 見、えーー こ, いえー、これサプライ ズ, ライズどれどれ花火やばっ<笑><笑> みんな泣いちゃう<笑>着肉式はい、着肉しましたじゃじゃーん、えー、最高じゃないか、うんね、それ綺麗、綺麗、綺麗最高。それそれすごい綺麗ねお肉取ってあげて、綺麗だから今、お肉。ちょっと明るさが足りない<笑>興味がある方が食べてください口味もないですあれ皆さんご興味ない<笑> いや、他の方は、えー、あるんじゃないか な, あ,、ね、あ, いなあ、ございますで欲しいなとどマトが気になりますそうですね、えー、オニオンちゃんオニオンちゃん、かしオニオンちゃんの一番人気なので、入れましたんで大丈夫ですご指名いただきましたご指名、ありがとうございますオニオンちゃんですオニオンちゃんですあ、お腹ついた、やばい、お腹が鳴る、うん、なんか私あ、学生の時にめっちゃ買い物して、うん なんか、クレジットが15万ぐらい来たときに<笑>そうかすってやべえと思ってなんかあれ探した「ぽっちゃりキャバクラ」って検索したぽっちゃりキャバクラ 何してんのよ、あんた。検索した、んだけど、そしたら、なんか、本当に百キロ超えとかで。<笑>うんうん、あ、私、いや、ぽっちゃりじゃないわ、と思って、<笑>やめて、全然使えない、この音声。それは使っちゃった、これはだめだわ<笑>もう15。あ、会議ってない、何の会話やも、ね、の。なんか、んか洋服とか、ばーって、わかんない。教えてたの。ミ オ, オンちゃんのご指名からです。ミオンちゃん、ご指名から。オオからか普通のキャラクラ行って、指名されないの、寂しいから。うん。 じゃあどこのフィールドだったら生きるんだろうってことで自分が生きる場所探すな<笑>うわーお肉のローズインタークルー<笑>あ、すみません<笑><笑><笑>、ね、<笑>あースバルビ ー, ーなんてことだめっちゃ美味しそういい感じです やってるんであだってさホントにもう毎日毎日もう3日課にしてって、ね。こう 何種類かあある。なんか動画を撮ろうと思ってたのに私もう全然。<笑>生きるのに精一杯で。<笑>乾燥かな、はい。みんなちょっと喉やられてるよね。ねうん、ちょっとね。うち、ん、なんか宿泊学習の岳山だったんですよ埼玉。い、うん、いややってみた<笑><笑>な。んか細かいところは超できた。 しゃ<笑>絶対バカにしてるでしょ し, <笑>してない。ありがい I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a t h photo. Don't forget the way you look e d me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back.